こんにちは、コリオですこの度、体に異変が起きましたまず第一に肥満肥満だよ、これこんなもんじゃないけどさこれもね、こ れ, これもあと一つなんですけど えっ、ー、と、急にお肉が食べれなくなってしまったんですよ。なんか、あの、匂いがまず受け付けなくて、えっ、ー、と、本当にいきなりなんか、体がお肉を受け付けなくなってしまいました。えっ、ー、と、実は私は小さい時は、えっ、ー、と、本当に18歳になるまで、ベジタリアンというか、お肉、魚介類一切食べれなかったんですけど、なんか、あの、 今もそんな感じで子どもの時の感覚にいきなり戻った感じでとりあえずなんか生き物に見えるものは食べれないっていう感じになってしまいましたなのでえー、っとほんと最近はなんかベジタリアン的な食生活をしてるんですけれども、えー、っと今日は一日の食事をとっていきたいと思います えっ、ー、と揃えておきました。はい、オニオンも大量にカット成功。それでは始めていきたいと思います。 アゲティックさんとの一緒に。 そう。 完成でーす。 ございますえー、と朝は基本食べないことも多いです今日はえっと移動中にえっとちょっとえっとお腹にいられるように市販のプロテインシェイクを飲みたいと思います、えっと、プラントベースのあとプロテイン多分お豆かなお豆アーモンドとあと他の豆類が入ってるプロテインシェイクです えっ、ー、とプロテインタンパク質1 8ム入ってますであお味がコーヒーフレーバーなのでちょっとコーヒーかず朝ごはんを一緒にしましたかなと思いますおいしいじゃない 皆さん、ちょっと運転しながら顔の体操する人はーいこんな感じ 今から完食を買いに行きますはい帰宅してまいりました えー、と今からおめのランチを作っていきたいと思います。多分今食べたらご飯食べたら夜と兼用になってしまうと思うんですけど今日の、えー、とメニューはパッタイ作っていきたいと思います。 バチグうんおいしいちょっと野菜でかさ増ししたのでこれでお腹をいっぱいにする作戦です はい今日は昨日の夜から、えー、と食事を記録してみましたえー、と今最後に食事をとってから、えー、と5時間ほど経ってるんですけど「えー、とお腹が空いてきたよー」で私が今まで<笑>こんなにぷくぷく太ってしまった理由はえー、と 夜, 夜お腹が空いてお菓子を食べてしまうという悪い癖があったからなのでえー、となんとか<笑>。 しのいで寝たいと思いますそれでは最後までお付き合いくださいありがとうございましたまた次回お会いしましょうさようなら